俺さ、私の長所は、人が嫌がることを進んで行うことです。彼、結構いいんじゃないですかいや、あいつはなんかうさんくさいわ。